6代目です私の名刺くまモンなんですねなんでくまモンかとしょっちゅう言われます今日も言われました実は一回動画でも昔ったことあるんですが再びネタにしたいと思います青畳工房6代目くまモンどこのゆるキャラか知ってますかくまモンは熊本県のゆるキャラです熊本県といえば八代畳屋さんはそう言います えー、八代というのはいグサの一大産地なんですですから、えー、全国の炒め屋さんで国産をきちんと扱っているところはかなりの割合で八代さんのいグサを使っておりますというよりほぼ国産は八代さんです、えー、当店はまあ佐賀県産とかも扱っておりますが、えー、一部のランクが佐賀県産であとは全て熊本産になりますですから熊本なんです